ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。銀座線の渋谷駅が移設工事と聞いて、やってきました。渋谷マークシティ側から来ました。これが旧ホームですね。線路が繋がってるなー。旧ホームを解体するために、線路が繋がっているのかな奥に見えるのが、新ホームです。こっちが旧ホーム。 切り替わったばかりだけど懐かしいですねこのホームの上は東急百貨店で す, です鉄道ファンが大勢来ているようです そろそろ電車が出発するようです。線路が曲げられたんですね。黄色いラインから赤いラインに新しくなりました。お、出発した。 今度は電車が来ましたあそこで止まったこっちに来ることはなさそうですね自動改札機を通って中に入りました白いのがあばら骨みたいです 渋谷光江川まで歩いてみました。ちょうど、電車が来ました。あれ、全部入りきらないな。縦型の発車表です。おしゃれですね。 高級百貨店方向を見ると、おしゃれな駅です ね,、はいねす。渋谷光江側から再度、全部入るか挑戦しました。上下が切れますね。す い, いません、列車、発車いたします。 旧百貨店側から撮影することにしました渋谷のスクランブル交差点の上にいますねあそこの白い枠組みまでが駅なのかな旧ホーム側はいつかは壁ができるのかな 全体はこんな感じトイバスが見えますスイカで入ってしまったので乗りますため池さんの植木に着きました 暗くて、分岐器がわかりませんでした。この駅で上下線の入れ替えをして、折り返し運転していたんですね。ご視聴ありがとうございました。